甘ったれで姑息で現実が全く見えていませんね。どうも、政治いろいろの学部です。実に興味深いアンケート結果が連合ニュースに掲載されていましたのでご紹介します。連合ニュースの記事を引用します。韓国経済団体の 全国経済人連合会全経連が4日に公表した次期政権の経済外交安全保障政策に関する世論調査結果によると最優先で協力すべき国として回答者の 86.8% がアメリカを挙げた北朝鮮 5.0% 中国 3.2% 欧州連合 2.1%。日本 1.4% は 5% 以下となった。一方、経済分野で北朝鮮、中国、ロシアと協力すべきとの回答は 4.3% だった反面、アメリカ、日本と協力すべきは 68.0% に上った。中立を維持すべきは 27.7% だった。 外交安保分野でもアメリカ、日本と緊密に協力すべきは 69.5% で最多だった。中立を維持すべきは 24.4%。北朝鮮、中国、ロシアと協力すべきは 6.1%。また、韓国と日本の政府が互いに関係改善に向け、 努力する必要があるとの回答は 74.9% に上った。韓国大法院が日本による植民地時代に強制徴用された韓国人被害者への賠償を日本企業に命じた訴訟に関しては、日本の謝罪を受け、韓国と日本が共同で設立した基金で賠償すべきとの回答が 50.4% で最多となった。 対中国建制の米日合院4カ国の枠組みクワッドに韓国が参加することに関しては段階的な参加を推進すべきが 69.0% で最も多く全面参加を推進すべきが 17.5% 推進反対は 7.5% だった対中関係では 84.9% が 短期的に関係が悪化しても韓国政府が主要懸案に対する立場を堂々と表明すべきとした。全経連の担当者は、新政権はアメリカ、中国と適切な外交関係を築き、韓日関係改善、クワット参加推進などを通じて国益を最優先する経済、外交、 安保戦略を取るべきだと提言した調査は世論調査会社のモノリサーチに依頼し専人を対象に実施したとのことです調査方法や有効回答数などの情報がないので何とも言えませんね調査対象が国民の力支持者であればこの数字はさして驚くべきものではありませんからね 3月に行われた大統領選挙の公式結果によれば、最終的な得票率は、ユン・ソン・ギョル氏が 48.56%、イ・ジェミョン氏が 47.83% となっています。その差はわずか 0.73%。稀に見る大激戦であり、言ってみれば、韓国世論は、ユン・ソン・ギョル支持とイ・ジェミョン支持で真っ二つに割れた と言える状態なわけです。常識的に見れば、ユン・ソン・ギル・支持派イコール、新米・反中・反北朝鮮であり、イ・ジムン・持派イコール、反米・新中・新北朝鮮であるはずであり、外交安保分野で、アメリカ・日本と緊密に協力すべきが 69.5%、北朝鮮、中国・ロシアと 緊密に協力すべきが 6.1% とここまで差が広がることは考えにくいはずです。このアンケートをそのまま捉えると韓国人の歪んだ感情がよくわかる気がします。まず、韓国人の言う緊密に協力すべきというのは一般的に言う協力とはははるかに違う意味であると捉えるべきでしょう。韓国人が言う協力とは 自分は何もしないで一方的に相手の恩恵に預かることなのではないでしょうか。そう考えると、アメリカ、日本と緊密に協力すべきが 69.5% というのも頷ける気がします。この質問を言い換えると、アメリカ、日本から恩恵を一番受けるべき、北朝鮮、中国、ロシアからの恩恵を 一番受けるべきとなり、この質問であれば、両者の差はなるほどと思いますね。北朝鮮は言わずと知れた最貧国。ロシアはウクライナ侵攻で思わぬ弱さをさらけ出し、潜在的に中国には恐怖を抱いており、中国から大恵を受けることなど不可能に近いが、アメリカ、日本であれば、韓国のことをよく理解してくれて、 恩恵をたくさんくれるはずだ。という余ったれた考えに至るであろうということは容易に想像がつきます。この後に及んで中立を維持すべきが経済分野で 27.7%、外交安保分野で 24.4% というのも実に興味深い結果です。中立という言葉も他の国と韓国では全く違う意味で 捉えられれていると思われます例えば、衛星中立国であるスイスは国民開閉制度をとっており、各家庭に自動小銃が貸与されています。有事の際には、消動作戦も自殺としており、衛星中立と叫ぶのはそれなりの覚悟の表れとみても間違いではありません。韓国が言う中立とは、 異常なほどの高い自己評価に根ざしたものであり、平たく言えばアメリカからも中国からも重要な国、素晴らしい国と認識されており、いずれからもラブコールを受ける国という意味に過ぎないと思われます。つまりこのアンケートの結果を考えると、韓国では未だに3割弱の人間が我が国はアメリカからも中国からも ラブコールを受けているほど素晴らしく強い国なのだという致命的な間違いをしたままだということができるわけです。そう考えると日韓関係改善に向けて努力する必要があるとの回答が 74.9% に上ったことも理解できますね。この質問も日韓関係改善に向けて日本が努力する必要があると言い換えるとしっくりきます。 韓国のような素晴らしい国に貢献できるのだから日本は関係改善に向けて努力すべきだと考えている人が 74.9% もいるということができるというわけです次の質問で日本の謝罪を受け韓国と日本が共同で設立した危機で賠償すべきが 50.4% で割いたというのも この考えの正しさを表していると言っていいのではないでしょうか。日本が先に謝罪することが前提であり、日本が共同基金設立という努力をすれば、我が韓国も話に乗ってやらんこともないと言っているわけです。我々日本人からすれば、はぁであり、おととい来やがれという感じですが、韓国人には全く理解できないのでしょう。 保守派、革新派を問わず、反日が国税となっているのが韓国という国なので、この考えもまといていると思いますがいかがでしょうか。このアンケートを額面通りに受け取るのではなく、北朝鮮、中国、ロシアはもう頼りにならない。アメリカと日本から甘い汁を吸おうではないかと考えているのが7割強。日本が努力して、 韓国との関係を改善したいというのであれば、寛大な心で受け入れて、日本の謝罪と賠償を受けてやろうではないかと考えているのも7割強。と考えると、いかにも余ったあれで、古速で現実が全く見えない韓国人らしく、納得のいく結果だと言える気がしますね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。